今週はこちらのコーナーをお届けします。魔王城お悩み相談室。魔王城の城内で働いている魔物のお悩みに僕が答えていくコーナーとなっています。はいはい、今回はカイトと二人で解決していきます。わかりました。はい、それでは投稿を紹介していきたいと思います。はい、お願いします。ラジオネームコイスタさんからいただきました。うん 魔王様、こんばんは、こんばんは。休日にテレビを見ながら宅飲みばかりしていたらウエストが五センチも大きくなりました。どうしたらいいですか。うん、どうですか。うん、野菜と肉を食え。ああ、でもそうなっちゃいますよね。ええ、だからもう端的に言うと痩せろってことですもんね。ん<笑>俺も痩せなきゃな。え、でもそれって筋肉じゃないですか。 まあね俺体脂肪がまつかないんだけどやっぱり増えたものはつくわけじゃんまあまあまあまあまあそれはまあ同じこと言ってますけどええ、うんうん、<笑>増えたものはつくわけじゃんいやだから今頭痛が痛いみたいな感じになってますけど<笑><笑>ごめん気づかなかった。<笑> いやーでもすごいですよねだから潜在写真とかか嘘ですももももんね<笑><笑>もうもうもうねねうううああれれ、ね、11年前かあれは、えー、から僕吉純さんの全裸見たことあるんですけどっていうとちょっと語弊があるからあれですが<笑>まあ旅行とかもねあの行ったってお話はまあしたと思うんですが、うん、そうなんですよだからもう大浴場とかね一緒に、まあ、浴場してるわけじゃないですよ大浴場っていうお風呂場に入ってるわけなんですけど<笑><笑>何言ってんだよお前は<笑>いやちょっとごめんなさいいろいろ連想されるものが多すぎて<笑><笑>そうでまあお風呂入るじゃないですか、うん ででそのの時に体見ると、うん、あのー、マジで筋肉なんですよガガ<笑>ガチチガチチなのでガチムチなののムすごいの本当にこれあた波川さんにも言われたな僕がだからすごい憧れるんですよ鍛えたら鍛えただけ筋肉つくししかもあの体もでかくなってるからめちゃめちゃかっこいい体の作り方しててでも写真は嘘だ<笑><笑>うんそれはすごいですよだからだって俺最近さええ あの結構ね、うん、前傾姿勢になりがちなのよはいはいはいはい胸張りたくないの<笑>でかくなりすぎてでかくなりすぎですよ。だからさこうやってじゃはいはい立ちましこうなるじゃんはい T シャツの裾を直しますだいたいね自分こうなってんのよはいはいかかでこれで、ええ、背中をピンってするとでっかっこうなんのよいやもうめっちゃ綺麗な逆三角ですよ<笑>でっかっ やっば下野さんもびっくり、まあ、下野さんの巨乳はちょっと柔らかいからあれですけど<笑>硬いからなでもやっぱり ね, ねあのいろんないろんなファンの方々にもね「松、ええうん、岡さんお願いだから痩せて」って言われる違うんだってこれ痩せてんだって違うのこれ筋肉なのよマジで俺が言うんだから間違いねえんだよ信じてくれよ信じてくれよ<笑><笑> 急に声がある。そしてこのコーナー<笑>魔王様がお悩みなんですか？<笑>魔王様にお悩み相談するコーナーじゃないんですか？<笑>おかしいでしょ？<笑>いやだからまあそっか。これ元に戻すと、ええ、も, うたもうね。カイトなんてさ。ええ、もうもう細マッチョじゃんも。もう痩せることに関しては任せてください。うん、だったら何やったらいい？例えばあの？ あのこうね、今のご時世もそうだし、はいはいはい、あの家でできる一番いいやつとかってないの。ああ、そうですね。まあ、基本的にエアロバイクですかね。うん、<笑>漕ぎ続けろって、有酸素運動ですよね。<笑> あのー、筋トレするとどうしても良ぐさんのように体がこうどんどんどんどん大きくなれるなれちゃうので、うん、あの痩せたいっていうか細くなりたいって方はまあ有酸素運動で脂肪を落としながら、うんまあ、筋肉も若干細くなっちゃうんですけど、うん、まあそういうことやってた方がいいんじゃないでしょうかあとは食生活普通に普段通りに見直したら戻ると思いますよ。 姫、魔王の城の中で。